うんぬんよりかもう気持ち的な部分をフィリピンですごく助けられたので。 家電量販販店で携帯の販売員をしてました留学自体は結構自分が中学高校ぐらいの時から漠然といつかしたいなっていうのはあったんですけれども、まあ、まずそのためにはある程度英語力高めたいだったりとか留学資金を貯めないとっていうのがあってちょっとだんだん時間が過ぎていってしまって。で確かに自分が 3か24歳の時にワンホリの制度について調べてでその時に初めて30歳までの制度っていうのをその時初めて知ったんですねなので ま, あまだあと5年あるけれどもどうせ実りあるものにするんだったら早く行動したいと思ってすぐ資金貯めて留学決意しましたカナダに行きますに行きますはい年は年はバンクーバーの予定です もともと自分が海外旅行とかがすごく好きだったんですけれどもカナダに行ってもまあカナダの文化だったりとかカナディアンの性格だったりあとまあカナダは特に自然とかもすごく雄大なので発展した都市とかも楽しみながら豊かな自然に振りたいなっていうのがありますはい最初あのまず国も決めてなかったんですけれども でいろんな国がある中からフィリピンを選んだ理由としてはまず他の国に比べるとその滞在費とかが結構安く済むのにマンツーマンレッスンが取れるっていうのでまずフィリピンを選びましたでフィリピンを選んだ中でも結構やっぱりセブの方とかに他の学校が多かったりとか、まあ、クラーク地区とかの方でも悩んだは悩んだんですけど馬業の特色としてすごく気候が過ごしやすいっていうのと<笑>と理由があれなんですけど自分すごく虫が苦手で。 西部とかの温暖なところに比べたらこっちの方がそういうストレスもないだろうなっていうので勉強に集中しやすい環境だと思ってバギを選びましたそうですねまずバギオっていうよりかもフィリピンにに来る前に警戒心がすすごく強かったんですねやっぱり日本ってすごく安全な国なので結構治安が悪いんじゃないかとか、まあ、いろんなトラブルに巻き込まれるんじゃないかっていうのをすごく想定してちょっとビクビクしながら来たところもあったんですけど。 まあ、正直マニラの方はやっぱり決して安全ではないなってちょっと思ったんですがバギ行についてすごい人もあったかくて知らない人でも話してくれるしタクシー乗っても世間話を楽しくしてくれるしとにかく人がすごくあったかいなっていう印象はありました気候はどうですかあ気候は最高ですね本当に日本の秋って聞いてたんですけど本当にそれです<笑>あれ浮きは経験されてないしました台台風も経験しました<笑>台風きつい 正直かなり悩んだんだですけど学校に関してはただ私があのお世話になった留学のエージェントさんがとにかくここの講師であるあのティーチャージョンをすごく押してくれたんですねで、まあ、そのなんでそんなに押すのかなって思ってもうちょっと詳しく聞いたところすごく本当にフランクで気さくに話しかけやすくって授業の中だけじゃなくてもう本当放課後だったりとか週末とかプライベートの時間でも一緒に遊んでくれるような先生だよっていうことで。 正直フィリピンを留学先に選んだ時に発音の鉛とかがあるんじゃないかっていう不安が強かったんですけどそういうネイティブの講師がいるんだったらそこに関してもあの耳がちゃんと矯正できるかなっていうのでエアノジェ選びましたいやもうジョン大好きです<笑>大好きですもちろん年上なんですけどすごくいたずら好きでおちゃめで可愛くってけど話とかもすごく親身に聞いてくれるし 大好きです。<笑>とにかく大好きです。<笑>まず、英語を話すことへの抵抗が全然なくなりました。8週間前っていうよりもフィリピンに来る前まあ、日本に行った時に決して流暢ではないんですけれどもまあ、職場の中でま簡単な英会話っていうのはあのできたので、外国人のお客様とかが来られた時にいつも。 であなた行ってっていうふうに前に出されてたんですけれどもやっぱりそうなると外国人の方はあこの子喋れるんだって思って結構早いスピードでガンガン話をされたりするとそれに自分が答えきれなくってすごく申し訳ない気持ちが強くあったりでちょっと英語好きなんですけど実際話すってなった時に不安の方が強かったんです前はでこっちに来てからどんどんいろんなまあ 他の外国の友達だったり先生たちだったりあともう一般の地元の方だったりお店の人だったり話しする中で、まあ、ここの人柄がすごく温かいっていうのが一番大きかったと思うんですけど英語話すっていうのが怖くなくなって楽しくなってで英語って別に、まあ、語学って言ったら語学なんですけどただの勉強ではなくてやっぱりコミュニケーションを取るためのツールなので。 この英語を通して別の人の意見が聞けたりとか考え方が知れたりっていうのがすごく楽しくて8週間での変化としては一番大きいのは英語を話すことへの抵抗がなくなくりましたフィリピンに来なかったら諦めることは多分しなかったと思うんですけどすごく早い段階で挫折は絶対来たと思いますまずやっぱりうまく英語が聞き取れないとか話すのが怖い。 でもその上達うんぬんよりかも気持ち的な部分をフィリピンですごく助けられたのでまだすごく自信がついたってわけではないんですけどしないで1回目最初面接の練習した時が。 本当にボロたぶんここに来て一番自分に失望した瞬間だったと思うぐらいすごくボロボロだったのでもしここ挟まないで現地に行ってたら多分そのままそれで本番迎えてたんだって思うと絶対仕事見つけるのすごく苦労してるだろうし。で こちらで、まあ、面接練習履歴書の添削とかしてもらってやっぱり何度も何度も添削してもらううちにだんだん最初頭の中で作ってた言葉がもう自分の言葉になってきてそうですね<笑>よかったです<笑>まあ表現の授業と文法の授業とあと自分がこれからワーキングホリデーを予定してるのでそのワーホリ用の専用のプログラムを勉強させていただいて。 やっぱり普段自分の自習時間だったりとか授業の中で受けるものっていうのはすべてインプットなのでそれをそのまま蓄積してても実際いつか使いたい時にすぐ使えないだろうなっていうことでま覚えたものはすぐ使う、まあ、インプットしたのすぐアウトプットするっていうのを心がけてましたいやたくさんありますねいや 要点としては2つなんですけど日本で本当にこれだけしっかりやっとけばよかったって思うのがボキャブラリー、まあ、単語をとにかくも少しでも多く覚えてきたらよかったっていうのと基本的な文法、まあ、せめて高校卒業程度ぐらいまではしっかり押さえてきてた方がもっといろいろ飲み込みが早く済んだのかなっていうのはあります。あったらすすごくいいいと思いまま正直、まあ、中学卒業程度までは大丈夫だ っていう自負が自分の中であるんですけど高校のところから結構抜けちゃってたんですね既存基 本, 基本的な文法がなのでそこまであったらこっちでの苦労が少なく済んだかなって思います最低限自分の中でもう覚えとかないといけないところがまだ覚えられてない状態でフィリピンに来てたのでそこに時間を割いてたせいでインプットできる範囲 インプットするものがちょっと少なくなくってししままいましたそこがもし完璧にマスターできてたらもっとたくさんのことをインプットできてさらにアウトプットもできたのにっていうそうですありましたね決して長い期間じゃないんですけどそれもたった1日だったりとか1日の中の数時間とかなんですけどなんか今日うまく英語が頭に入らないな何か言いたいことがうまく言葉に出ないなっていう時はありました もその時はきっとちょっともう疲れてるんだろうなっていうので一回休んでリフレッシュしてとかしてました<笑>けど馬行の中で、えっとまあ、どこの学校にしようかってなった時に、まあ、馬行の中でも他に結構有名な学校とかあってあの規模の大きい学校とかあるんですけどそこで自分がここを決めた理由の一つとしてあの決して大規模な学校では A&J はないんですけれどもその小規模ならではで授業の中でいろいろアレンジが効く っていうのにすごく助けられてもともと決められた教科の学習ではあるんですけどあの自分やっぱりここの例えばあのスピーキングが弱いからもっと喋るようなコマをたくさん取りたいってなったら先生に相談してあの2コマあるうちのじゃあ1コマはフリートークでいろんな話をしようかでもう1つの時間については今までどおり勉強を進めようかっていうののアレンジがすごく効いたのでそういった点は良かったですね。あと私のワーーキングホリデー をあのサポートしてくれてた先生とすごく仲良くなれて、すごく気があって、もうお姉ちゃんみたいな大好きです。<笑>お姉ちゃんですか？お姉ちゃんです。上です。二十八ジェルリン。十二八？ 8? めっちゃ好きなんですよジェルリン。もう大好き、もう大好き。<笑>音読で自分がこれ良かったって思うのが、そその聞き取るとかは。うわ ごめんなさいあんまりあの音読の効果ではなくて普段の授業の効果でって思うんですけどあのやっぱりすごくあの1日で何度も読むじゃないですかだから何個か忘れないフレーズとかがあって今まで使えてないフレーズ例えばすっごい初歩的なんですけど「あの現在完了」と「オールレディ」を入れる時の私はどっちにオールレディ入れるのかが分からなかったぐらい<笑>だったんですけど あ、その文章が強くあって、それがずっと頭の中にあるので、ちょっと文章アレンジしながらも、いつもその文体で使えるようになったりとか。は。まあ、脳に染み付きますね。すうん、私で、アあるのが。雰囲気はすごくフレンドリーで、みんなオープンで、やっぱり日本人。 でどうししてて、もシャイな部分とかがすごくあったりして私もここに来た時にどういう学校生活を送るんだろうっていうのがすごく不安があったんですけどあのここの国籍の構成費としてすごく韓国人の生徒さんが多くってで、まあ、彼らの文化でもあると思うんですけどやっぱり1人でいる人は絶対ほっとかない。 でいつも一人でもしご飯とか食べてたら一緒に食べようよとか週末今日一緒にどこどこ行こうよって必ず声をかけてくれるのでそれで友達もたくさんできたしすごく韓国人の友達に助けられて楽しい学校生活になりました家ですねいいです家ですねあんまり学校とそれに付随してる寮にいるっていう感じはしなかったです家ですね それは心地いいものでし た, 心地いい も, のでしたもうやっぱりいい食事を全部一緒にしながら本当に24時間ほぼほぼずっとみんなと一緒にいるのでもう家族みたいなあったかさもあってでお互いにちょっとした変化でも気づき合えるしでちょっとしたことでも話せるしでやっぱり話すってなっても日本人ばっかりじゃないのでその時にも英語を使ったりでまあ日常の中でもどんどん英語を使う機会が。 あっってすすごく良かったですメリハリまあ家っていう風にすごく思ってるんですけどメリハリに関してやっぱり結局自分次第だと思います自分がやっぱり全然勉強しないで遊んでたらメリハリはないしでただここの雰囲気としてあの今私がこういう風に下げてる学生証なんですけどこれであの EOP。 あの英語しか喋っちゃダメだよっていうのをあの自主的に使ってる生徒とかもいるの で, で自分でそういう環境をどんどん選んでいけばメリハリはつくしあと韓国人の友達が今もちょうどやってるんですけど何何時時から何時まではこれれを下げてないけれども英語使うあと夜は絶対みんなで一緒に勉強するそれ不参加だったらちょっとしたペナルティを自分たちで作ってるってまあそういう遊び感覚でどんどん勉強に意欲的な姿勢があるので。楽しみながらメリハリハは 受けられてまししたたね。苦しくはなかったです。私はですねあの何て言いますか英語を使うっていうすごくいいことなんですけどやっぱり使っている間脳をすごく使うのでうその日本人の友達と日本語で話せるつかの間の時間がちょっと癒しだったんですね自分にとってなのでちょっとそれを自分から取り上げたくないっていうのが<笑>ありましたなるほど、はい<笑> でも最終的には日本人の友達もほとんどこの EOP しちゃってるので日本人の友達と話す時にも英語でしゃべんないといけなかったので結局 EOP だったんですけど<笑>週末はそのやっぱり韓国人の友達がいつもあの遊びに誘ってくれてたので、うん、夜ご飯食べてちょっとお酒飲みに出かけたりとかたまにはあの自分の教室クラス持ってくれてる先生とご飯に出かけたり。うん でもその時も先生だけじゃなくて先生の親 戚, 親戚の方も一緒に来て<笑>やっぱりすごくフィリピン人ってフレンドリーだなっていうのが<笑>ありました自分の過ごし方としては土日あったら1日はもう好きに遊んで1日はずっと学校で勉強するっていうスタイルを一応通してました正直ここのメンバーだったりとか先生方の質で改善してほしいっていうのを感じたことはなかったですやっぱりでももこれはもう フィリピンだからっていう<笑>いうしかたないところでやっぱりそのシャワー浴びる時の水圧が弱かったりとか w i f i がちょっと弱かったりとかまあこれがあったらもっと助かるのになっていう程度でなくてすごく困ったっていうものはなかったですね結構どこ行ってもすごくまあここの気候なんですけど乾燥するのでなんか除湿器とかがちょこちょこ置いてあったら除湿器加湿器 加湿器が置いいたったらよかっっなんて思いました<笑>正直あのここに渡航しに来る前もいろんな人になんか過度に期待をされてきたんですけど英語習得したらあのどんな仕事に就きたいのとか何がしたいのって正直自分の中で、えっと、来た時から変わらず強いなんか仕事に生かしたいという目的は特になくって。 好きなの で, であの、まあ、特別なこうパッケージツアーとかじゃなくて自分が行きたいって思う国に好きな時に好きなように行ってみたいっていう気持ちがすごく強くあってなので英語を身につけたあとはもう自分の力自分一人でいろんな国に旅行に行って、まあ、不自由なく意思疎通して旅行は楽しめるようになっていたいですいや英語は持ちたい人が持つべきだと思いますその英語使っっってて何がいいかって言ったら 今までで喋喋れるることとができななかっったた人とれるようになったり読めなかった書籍が読めるようになったりやっぱり自分の世界観が広がるっていうのが英語の一番の魅力で英語を使ってる国って言ったらやっぱり全世界ではないんですけれどもやっぱり世界の共通語になっているのでたとえ英語を母国語としない国の人とも話すことができるしなので英語は学びたい人は<笑>。 <笑>うん。必須ではないですね。必須ではない。けど、あったら絶対楽しくなると思います。変わってほしいですね。自分もあの社会人してた時にすごく痛感したんですけど。やっぱり他の国籍の方っていうのは。まあ、仮に決して流暢じゃなかったとしても。 不自由なく英語はは使えてるるんでですね意思疎通はできるだけど日本人は決して英語使える人が多くはないので、まあ、自分の地元とかに例えば観光客が来てその人たちがあの買い物とかいろいろ観光とか楽しみたいってなってもあのここがどういう場所なんだよっていうのをうまく説明できる日本人がすごく少ないなので日本ってすごく素敵な場所なのに日本の魅力を十分に伝えられる人が多分少ないんですよなのでまあ日本をスイ 日本を訪れてくれる人のためにも日本人はもうちょっと英語を使えるように自分も含めてなっていきたいなと思いますもったいないな<笑>これはいいアドバイスになるかは分かんないんですけど悩んんでるんだったら行けばいいいと思いますやっぱりその悩んでるからこそいろんな不安材料があるんだとは思うんですけど行ってみないと何も分からないので。 まあ、私というかおそらく留学経験者の大半が行ってよかったっていうふうに言えると思うんですけどいっ行ってみてあまり自分が期待してたようなものがなかったって思ったとしてもそれも一つの収穫だと思うので行ってみないとそれ分からなかったと思うからうん何もしないで後悔するよりかはまず自分で行って自分の目で見て人の噂ではなくってそれで確かめてまあ自分の肥やしにすればいいと思います。 三星満点中の三つ星を上げたいところなんですけどまあやっぱりぐらいですかねここ の, あの学習スタイルとかかには何も不満不満なかったですただやっぱりどうしても日本がすごく快適な国何も不便を感じない国なだけあってこっちに来た時のいろんなカルチャーショックだったりとかまあ今もちょっと音拾ってるか分かんないんですけどまあいつも。 あのいいことなんですけど元気で<笑>あの犬の鳴き声子供の遊び声工事の音すごく騒音はしますで、まあ、それもそうですね、まあ、フィリピンって感じでいいんですけどやっぱり勉強に集中したい時にはちょっと騒音になってしまったりとかですね勉強以外のところでのマイナス 0.5 ですねいやでも 来てくださ い, <笑>いやあのここに来たら多分自分が今日本で持ってる以外でもう一個家が増えるんですごくやっぱり居心地のいい場所だったし家族みたいな友達も増えたし本当に家がもう一個増えたなっていう感じです多分こんいつかまたフィリピンに来てもしバギョ行に来る機会があったらバギョ行に行ったじゃなくてバギョ行に帰ってきたって思うような気がします<笑>で、まあ。昔のの自分の価値観かららしたら まあ、正直、強く魅力な ん, て言うんです か,、ね、惹かれる場所っていうのはやっぱり昔は決まって発展途上あは発展先進国先進国だったんですけどやっぱ発展途上国で見れるものっていうのもすごくあってやっぱり日本みたいに何もかもが全て機械とかもので済まないところがあってあ裏では人がこういうふうに働いてるんだとか。 あこういう苦労があってものが出来上がってるんだなっていうのが、まあ、英語とはちょっと分野違うんですけどそういうのを生で見れてこういう国ならではの良さだったなって感じますね。やっぱり自分が後悔ししたこととして もっと基本的な部分を日本で身につけてからこっちに渡航してきた方が良かったなっていうのをすごく感じたのであのやっぱりほとんどここに来られる方があの社会人経験して一旦仕事辞めてでここに来るっていう方が多いのであんまり仕事しながらその傍らで勉強を進めるっていうのは簡単ではないと思うんですけどでもしてきた方がいいです。<笑>頑張ってくださいあと あの個人的なことなんですけれども私あの滞在が今日で最後となりまして明日からカナダにワーキングホリデーで1年間行きますでとやっぱりカナダには知り合い誰もいない状態で自分1人で渡航するので心細かったりあるんですけれどもここの友達だったりとか先生たちがいつでも何か分かんないこととかちょっとお話とかしたくなったらいつでも電話テレビ電話とかしてきていいからねってと今日もこういった。 お手紙とかもらってすごく先生たちもあったかいですなのでもしバギオにフィリピンで留学するんだったら A&J を選んでくださいそこまで行ってくると思い<笑><笑><ス><笑><笑><笑><笑><笑><笑>胸アツですね<笑>